君のような人になりたいな僕らしい人になりたいな望むならそうすりゃいいけどさでもそれで本当に僕なのかいこと 見てるだけで「何万人の人が悲しんで誰も僕を望まない」「そんな世界だったらいいのにはこんな僕が消えちゃうだけで」「何億人の人が喜んで誰も